はい。おはようございます。ラスカルでございます。 本日はですね、もうちょっと目の前に料理来てますんで、急いでお店紹介しようと思います。本日はですね、横須賀のハンバーガー屋さんに来ております。店名の方がラウナさんということで、こちらのお店さんはですね、まあもちろんハンバーガーショップなんですけれども、いろいろなご当地ハンバーガーということで、オリジナルのね、ハンバーガーを販売してるお店なんですけれども、こちらがですね、メガトンネイビーバーガーという、ハンバーガーだけで3キロ前後あるようなデカ盛りのね、ハンバーガーを販売してるお店 産でございます今回はですね、あの、ポテト付きで注文したんですけれども、ポテトを注文しますと、こんな感じでですね、流れになるぐらい持っていただけるみたいでございます。ちょっと皆様はですね、食べきれない場合もあると思うので、ポテト付きする際にはお気をつけてください。でもうちょっとね、これ持ってないとマジでもう崩れそうなんで、早速ですけれども、こちらね、いただきたいと思います。まずちょっとポテトをさ、一回どっかしまして、 どううやっていこうちなみにこれハンバーガー自体は一応3キロぐらいっていうことなんですけれども本日はですね総重量約4 5キロほどあるそうですいえまぁ、あ、いっかポテト<笑>どうやっていこう一旦せっかくハンバーガーなんでちょっとかじりついてみますかそのまんま。 うん、まっもう野菜が新鮮シャキシャキジューシーなんだけどちょっとマジでかじれないわ正直に言うと今までねいろんなこのデカ盛りのハンバーガー食べたけど一番正解がわからん とりあえずハンバーガーなんでねバンズに挟みたいんだけどこぼれたお野菜ただちとよいしょよいしょちょっと一旦こんな感じでいただきたいと思いますうんうん、まっここでも分かる通りバンズさ でふわふわでうまいんだけどもうとにかく食べ方がわからん<笑>うーんあーでもこのお肉もさものすごいジューシーだわ柔らかくてもう噛んだ瞬間肉汁が飛び出てくるぐらい うんうん、まっ絵面的にはねよくないんでこの箸外したいんだけどまだ外すと崩れそうなんで一段食べてからちょっと外しますね。 もうそろそろ外しても倒れなそうなんで箸を外させていただいて常にさ自分でセルフでハンバーガー作る感じだね<笑>うまっ ただ今ですね、ちょっと一段目完食させていただいたんですけれども、続いての段はこんな感じで仕上げました。一応トッピングをね、すべて乗せた感じでございます。で、ちょっとここにですね、え追加でケチャップとマスタードかけていきたいと思います。うわーうじ、ん、ゃ、はあ続いてはこんな感じでいただきたいと思います。 うんうま っ,、うんうん、まっやっぱさいろんなソースかかったハンバーガーとかも美味しいんだけどシンプルにさケチャップとマスタードのハンバーガーってすげえうまいよねうん ちなみに今回のこちらのメガトンネイビーバーガーは通常の3段でね注文してるんだけど1500円で1段増せるらしいんですよとんでもないサイズになるらしいんですけど確かポテト込ミで 6kg ぐらいね食べた方もいらっしゃるみたいでぜひちょっと大食いさんもねこちらのお店さんでこのとんでもない<笑> <笑>ちょっと食べてみてくださいでもなんだかんだ3段だともう下の方見えてきたかなただこれ1段につき約 1kg って<笑>ちょっとやばい量だよねそしたらちょっと次はこれ多分マヨネーズかな頂 い, いてるんでうわっとかけちゃいますかうわマヨにこれケチャーでオーロラソース風にいただきましょうこれ うま、ん、っ、うん、<笑>このバーガーほんとにめちゃくちゃうまいんだけどとにかくね食べにくさはすごいわ。 ちょっとみんなもね工夫して食べてくださいんーよしただもうこれでラストだな今これあれねあの、いわゆる、ま このポテトで例えたら L サイズ五六分くらいあるんじゃないかな<笑>最後の段もちょっと野菜が多すぎるんで野菜減らしてからかけつこうかな<笑>うん。そしたらこれ、最後のハンバーガーですね<笑> そしたらひとまずですねハンバーガーの最後はこちらでございますねうん、うん、ちょっと一旦<笑>溢れたポテトはお皿に戻してねはいということで今ですねこれ残りのポテトをお皿に盛り直してみましたが業務用ポテトの1袋分ぐらいは残りありますねもうこのポテトだけで十分でか盛りだもんね それちょっとね、やっとお皿にスペースができたんで。ケチャップと、マスタードと、うん。やっぱポテトはこれだね。多分ね、もうね、10分ぐらいポテトを食べ続けてるんだけど、なくならない。 ようやくこちらのポテトで本当のラストになりましたうんうまっということでこちらですねメガトンネイビーバーガーしっかりと完食させていただきましたごちそうさまでした はい。本日はですね、こちら、ラウナさんで、とんでもない、やばいでかいハンバーガーいただいてまいりました。もちろんね、ハンバーガーがやばいだけじゃなくて、ポテト付きにすると、ポテトもやばかった。えー、お店さんの方にね、聞いたところも、総重量は本日 4.5kg ということで、もう完全にね、 系の食べ物ということで正直最初量聞いた時はやばいかなと思ったんですけど基本的に物がね美味しすぎて楽勝でございましたあいやぜひねちょっと皆様にもこちらのハンバーガー食べていただきたいなと思いましたしそれ以外にもですねまぁ、あ、オムライスだったりとかまあ、ご飯系の食べ物一品料理なんかも取り扱っておりますのでぜひですねランチやディナーにこの美味しい料理 皆さんも食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価え。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、ぜひね、そちらを概要欄からチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう、ね。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。今回いただきました、ラウナさんのこのバーガー、とんでもなくでかかったね。 あのね、やっぱ新鮮なシャキシャキ野菜と万能ね、あのサクッとした食感ももちろん美味しいですし、何よりもね、このお肉噛んだ瞬間に溢れる肉汁、絶品ハンバーガーでございました。ぜひね、皆様もこの大きいのではなくて通常サイズをね、一度食べに行っていただけたらなと思います。ということで、本日の米編コーナーに参りたいと思います。まず一つ目の米編 大食いをした翌日は体や顔がむくみませんかということなんですけれどももちろんがっつりとむくみます以前ですねコラボをさせていただきました竹脇翔さんの動画の方で一応ね僕の完全な一日の食生活ってことでまあ見れるようなね動画があるんだけれどもそれ見てもらうと分かる通り普段からねこうジムに通って汗をかいたりとか何よりも人のね数倍水分を取りますね それで、まあ、どうにかこうにかしてるはしてるんですけれども、ただ、まあ、人のね、3倍、4倍やったところで、人の10倍食べてるわけですから、まあ、正直、追いつかない部分はございますね。やっぱ、翌朝とか起きると、もう指輪とかも外れないし、うわ、顔パンパンだな、みたいな。まあ、そんな日は日常茶飯事なので、まあ、そのあたりは皆様と一緒なのかな。 うーん。まあ僕自身もちょっとそのあたりですね、体に気を使って今後もですね、大食い活動していこうと思いますけれども、まあ、皆様はですね、本当に体に良くない部分も、えー、一部ございますので、えー、無理せずに大食いはね、えー、真似せずに自分の、ね、好きな分、好きな量をね、食べられる分だけ楽しんでいただければいいかなと思います。はい。ということで、本日、コメ変二つ目。 流風の麺まあここら辺は糖質が上がらないようにとかヘルシーのねラーメン屋さん教えてくださいってことなんですけれども僕が一押しさせていただきますのがやっぱり中本さん中本さんといえばね辛いスープがあってカプサイアシンとかでね汗もかいて代謝もね上がる。 気もしますそこら辺はちょっとわかんないんだけど、上がる気もしますし、何よりもね、こう、麺がこんにゃく麺だったりとか、えー、豆腐変更で麺なしなんかもできますので、えー、その日のね、体調とか、まあ、糖質制限してる方とかでもね、えー、食べれるようなラーメンが多数ございます。 まぁ、あ、ちょっとね辛いのが苦手っていう方でも辛くないラーメンももちろんございますのでぜひですね気になっている方は中本さんの方でこのダイエット食じゃないんだけれども糖質をね気にせず食べられるラーメンえー一度ご賞味くださいということで本日最後のコメ最近の動画ではですねまあこの大食いのリハビリ月間といいますかダイエットとかもしているのでねこういった大食いの力を あげるためにデカ盛りだったりとかチャレンジメニュー多くはなってしまっているんですけれども、ちょっと前にはこう、波盛りだったりとかのね、メニューをたくさんいただいてご紹介させていただくみたいな動画が多くてですね、え皆様にもこう、やっぱりお店行った時にね、メニューとか悩むじゃないですか。 えー、その中で事前にね、動画を見ていただければ、これ食べたいと、まあそれがね、分かった上でお店行けるかなと、まあ参考にしてもらえれば嬉しいなと思って、えー、動画をやっておりましたので、えー、気になるね、お店さん、僕が行った動画とかでね、あれば、ぜひですね、参考にしていただいて、事前にね、このメニュー食べたいとか決めてからね、お店行っていただければいいかなと思います。 ただですね、まあ僕も本当に食べようと思えば、本当に全メニューとかね、食べれたりはするので、こういう生活ができるのはね、幸せだなと思いますけれども、何歳までね、続けられるかもわかりませんので、体に健康気使って、大食いしていきたいと思います。はい。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしたいと思います。それでは、じゃあね。